ってみんなの名前覚えたうん、うん、島津昭弘島津春久島津夏木だ忘れるなよ島津冬家です島津忠之こっちは双子の兄の島津時様全然似てねえ。